戦うマスターとして戦うもし私が悪い人になったら許せませんか誰かの味方をするということは誰かの味方をしないことなんだ魔党シクラこそお主の敵だ湖に落ちた虫みたいに。 天の杯に溺れなさいうわあ俺は桜にとっての正義の味方になるって決めたからな幸福とは苦しみであり絶望こそが喜びだった桜を助けるためにお前は邪魔だ一度でもお兄ちゃんなんて呼ばれたら兄貴なんだ アーチャーの腕を使ったら戻れなくなる慌てなくてもすぐに会いに行ってあげる確実にあんたを殺す助ける私最初から狂ってたんです